いいろろ手やりましたけど、なるべく手使わないようにててでこう。こう、自分がこう、何も手っちりかけないように、ただ置いてるだけ。こで彼、詰めてくれば、ぬって詰まってくる、ね。ぬっていく、ね、ね、こう詰まってくる。で、緩め て, てこう、さらしてやる。そしたら、たらこのまま抜けてくれば。 ここつかな い, 手ないでくて ただ、ここここだ筋肉使わない筋じゃあ少しこうやってう、やりすぎちゃうとこれして痛いんですよね。こうやりすぎちゃうと手でギュッと絡むっているとすごいたい。だからやりすぎないまあシ今ワー先生らちょっとやりすぎじゃないかっ<笑><笑>なるべく優しくね。相手に対して優しくてこれのぐらい。 ここここ優しくちゃうにやってここ持ってくるんですよね。 でここ緩み取れたんです さ, っきさっきの言葉で言って緩みになってるそれでこの緩み取れた状態のまんままんまこのまんまこ う, うがしてるだけ緩みが緩んじゃうと例えばこうガツンってなって緩みを使えるでいかなくなっちゃういかなくなっちゃうだからこの彼の筋肉利用してるから筋肉がこ う, いうふうに収縮してきてそのまんまこう でその感覚っていうのはすごい大事だから、少しこうやってやって普通にしてる。はってるね、それで緩みが取れるの、で圧縮してきて、そのままいけば、それから、緩みが来て、解放し ち, ちって、こっちに圧縮それから、ガツってやって、ね、これ緩み取れたら、こう座れば、ただ座ってるだけ、何もしない。 こここういういとで、ちょ っ, とちょっとこの状態考えて、この感覚、どういうか今の感覚ですかっていうの、一人一人がさ、こう思っ て, てさ、筋肉、こうやって離してやって難しいゃんこうやって筋肉入れないで、この筋肉入れないでて、こうね、で、少しそういうの、お互いにちょっとどういう状況かさ、筋肉を入れないで。 この 感, 覚この触ってる感覚緩みの感覚、緩んだ感覚、緩まない感覚、きつすぎる感覚、いろいろその辺ね、ちょっとだけ、もう少しだけ、見てるとね、こうなってる人が多いんですよ、ああ自分がこうなっちゃった、こうじゃないから、こっから来てるのあの先生、他の先生、ジェイさんとか、ね、僕あの、ついにしないとか言ってましたけど、よりどころ作らないよ、この、こうやってよりどころ求めていっちゃったらだめなんですよ、自分が。 僕のよりにところは彼に与えちゃったの。そういう状態だから、だから彼に寄りところは与えないの。与えないでこら、終、う、わ、ん、っちゃって怖いよ。よ、情報なんか全然ないの。だからみんなこうやって、うん、やってたらダメですよ。まっすぐ気にしない。で、全然気にしてないの。うん そういういいい話、よりころ使わなてるから<笑>ルないこう勝手にこうやって勝手にがいてるか。 <笑>うこういう感じで片手持ったらもう同じ気にしてないこここここうやってなんかいったたらダメだからこれくるんですよねくるこっちを気にしてるだけでこう持ってボンとくるんですよねっさっきの話じゃないけどこう持ってボンときたらこンたりするここ気にしてないんですよ持たれてる関係ないから 最初に姉さんが両手持ってたこと同じ。こし、ここの手で全然安全なの。次の部の。だから、ここ気にしてたら、気にしちゃう。だから、気にしないで全然、やるってる感じで、そういう練習しなきゃ。で、ここをやったりくんの捨てて、なるべく捨てて、気にしないで、気にしないで回って。 気にしないと足が自由になる気にしてると足が止まっちゃう気にしてたと足が止まってないぐらい気にしないと足が自由にできますよね自由に動きます ね, そうですね。こ う, う話だから気にしないでちょっと冬の冬のこういう される時もなんか要点があってこう外れてこう上げてされちゃうからねこうこれ上げるさ成長線で上げるさそういうことだから気にしないで自由に走ってこうやりそうなったらこれ自由じゃなくてちょっと何て言うか な, なこう傾いちゃう気にしないでまっすぐねこれが大事で成長線その辺の二つぐらいが一番大事なこと 横でいくらやっても、ね、必ずこうなって足が付遠すぎるようだったら近すぎるで、ちょうどこの辺この辺がちょうどいい位置これ遠すぎ近すぎねちょうどなんか粘土砂器とかでそういう位置に自分が乗せ て, てねそれでこうこの場合この位置ーーしてる足を探すって感じで しこっちでこっちで気にしないで こ, うこの手でこう当たるのもこうやって来ちからちょっとやばい か, だからこの時はこの手でちょっと。 こないでね言っといてからあげる。こないでね気にしてないんだけど、こないでねって、ね。でるとか、ね、そういう話。何しろ、何しろ、何しろ、こないでねってあげる。こうやって、こちか。隙間のところに行けば、こう、話。だから、こうやってこないでね言っといてからあげて、こういうのいてくれば、行っておる話。で で、こうやってやれば。 し内側入ょちっっとてじゃあそういうこっち来ましたよね。 あんた当てに入れる目的でやってるんじゃないのこないしてほしくないからこ、あんまり来ると こ, れこの手が嫌だから、ただ来ないでこの手別にこうやってやりに行ってない。ただこないで踏めてるだけ走って、で、こうやってやっただけ。みんなちょっと割とさ、こ, う こ, こ, の, 手この手がこう来て、この手でいい や, りやりがちって言から、やりに行っちゃってる。で、突っ張れば突っ張るほど、なんか位置悪くなっちゃうから。 だただこ、ねこ、こなねいでねって。こないでねってためにこれやった。で、手は、機体、機体ね、機振ってるからね、木形。こうやってこうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって。こはって位置は、ほら、近すぎたらこうなっちゃうちょうどいい位置で振れる位置でここ。ちょうどいい。ちょうど足はスルスルこな何 ローラーラがついてて、てすぐすぐ床の上に滑ってる感じ足は自由なで、ね、だからこ、こっちから入ってると、ぎゅーっとこ こ, この足の摩擦をあれして頑張ってこうやってやっちゃうけど、これ、ずっとだから、ずっとだから、ちょうどいい位置にこう、ずっとずっと滑ってるって感じ。で、ちょうどいい位置でこう、こる位置基探してる。 優先順位はこう、まともにこう振れる位置だ。だから、優先順位が間違っががちゃうて、位置がすってきて、こきつくなっこれが、正常振れる位置が一番いい位置だ。正常に振れる。正常に振れるいう位置。それを探してるから、探してるのって、正常な足止めてるんじゃない足、近づきたらこうやって離れればいい。でもう もう一回こうやってやって、こうやってきて、いります。こう、振れる位置で、足は自由に、いろいろ変化して、こう、自由に、自由に動いても、こういう全然気にしてない。こう、ふん張って支えにしてもかかってない。こうなってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって 右手だけ自由にこうね右手だけこうこうやってこうやってこうやってこうやって受けられちゃってこれ寄るところになっちゃって自分のやるところ作っちゃったんね だかららら彼に も, らいもらわれてるって感じかなこっちの手が来て、こっちの手が来て、こううななんていのかこういう感じ。こう 一緒でもいいんだか ら,、ね、だからこれをなるべくしないでこう来たら気にしない気にしない。 気にしない気にしな い, しないなんか何しろこっちバタバタこうクロールやってみたいだけどさ、あのー、両手使って少し気にしないで練習やりましょう手に倒れるのあれは彼が何もしてないんだけど彼が そ, そういうことをやりたいんですね 彼てに、僕がギューって僕の力で倒してるわけなくて彼が勝手に倒れてなるべく装備した方がいいかなと思ってるんですよで相手がいろいろあってこうやってブーンってなる人もいるんだけどさあのー、なるべくこうねなるべく彼何もしてないけどあれどうじゃんこれだけあゃうがとうございますでおっしゃんだけどああこうわでいやってやん この手をギューってやってこうやって倒すなって。シャープしてんだけど倒す。で、何もしてないんですよ。でも彼が勝手に入りました。もうちょっと練習でやるでしょでおう。こうなるべく、いい位置。この場所、それから成長線とか、いろいろあるまあ、これがずれてるといい位置じゃないのね。こう い, い位置じゃない、ね。 で、多いう位置で、行きたい。で、ちょう中心、入ってく彼の中に入って、おお、入って、入ってから、彼の中心の中に入っちゃう。ここ、あんまり気にしないでしょ、うそういう、いろいろありますけど。今度はその辺目指して、なるべくこういうふに、こういうところで、何, 何に、なにになないで。中心もらう、中心、横中心、そして、こうね。 で何るかね、おおお場所取り出すんじゃないけどさ、場所と自分の姿勢からこうやって傾いたらい自分の姿勢と場所とこの辺であと10、10に相手を中心にやっていく。でちょっと練習ね、やりましょう。もう少し。<笑> やめてなんかやるのやめるのこのやろうとすることをやめてるのだからお働き行ったら絶対できないのだからお働き行っやめたのやめて線中線大事線中心大事思い直してあの自由自由線中線まっすぐはいてきた 倒れた。そうにやらないと。これ、何言ったって、こう、ひどいなだもん、な。もう、もう何、な何時でもやってる人たちがさ。いっぱいでさ、この川のなか、かんねえね。やめるのだど。やめて、こう、入っちゃうの。<笑>そういうふに練習してほしいんですよ。ね、で、やりましょう。<笑>やめる練習やったんだよ。<笑>や、やめる練習なんやややの。やめる練習なん。 だからそういうふうに思ってたほうがいいよねや、やめる練習、<笑>やり続ける練習じゃないのでや。やりに行きたいんだけど、やっとやめるのよ、そしてこういうふうになんか、リセットする練習なの。だから、みんなやり続けるから行きついちゃうんだよ、こうやって。で、つく前にやめたいわけ、こうつく前に。 で投げてこう投げてきて、みんな こ, うこのまま続けて投 げ, 投げたいわけ、姿勢が悪いとかで、やめるのよ、こういうふうにして、こうそういう話したら、だから、あのなんか技の練習やってて、やめる練習しろなんて逆なこと言ってるみてたいだけど、うん、たまにやるとね、あのあ、そうだって。で、やめると何が大事ああ、自由だとか、その中心だとか。 正中戦とか、そういうのに気が付くんですよでやめないとね、いつまで経ってもこうやってギルスかギ相手倒すことを考えちゃう倒さなくていいってゼンさんがよく言ってるんだけど倒さないの別に彼が彼が勝手に倒れるのがいい位置に来る倒そうと思わなくてねこういう話なんですよねじゃあ座ってこれもギア、これも終わってやめる練習なのこれどっちだった ら, だからやるれやり続ける練習じゃやり続ける練習じゃやめる練習なの でや、やる っ, て言ったらやめるんだとそうすると違うんですよねあの、そういうそ う, い う, そ う, いう方がいいんですよね、だから、始めたらやらなかったらやられちゃうかもしれないけど、いくよって言ったらやめな、そういうふうにや少し、<笑>じゃあ僕やし、僕がしれない。